このビデオ制作には、デジタルナレッジ未来の教育基金奨励助成を利用させていただきました。日本デジタル教科書学会主催、デイジー、ePub で実現するアクセシブルなデジタル教科書第3回、ベースタ川越。2017年1月22日。本会は、日本デジタル教科書学会の研究会開催助成により、開催するものです。 登壇者と演題、事前の課題。デイジー、EPUB 等アクセシブルなデジタル教科書の標準フォーマットに関する内外の最新情報。河村博史氏、日本デイジーコンソーシアム、マルチメディアデイジー教科書の普及状況と活用事例について、野村美佐子氏、日本障害者リハビリテーション協会、モバイル端末用のアクセシブルなデジタル教科書、教材再生アプリについて、 工藤智之氏、サイパックアクセシブルなデジタル教科書教材の自動制作利用システムについて西澤達夫氏、品野健氏日本デジタル教科書学会についてデジタル教科書教材に関する学術的な研究及び授業実践を行いその効果や意義を発信することを目的に2012年5月に発足しました日本デジタル教科書学会2017年次大会 青山学院大学。2017年8月19から20日。学会誌、デジタル教科書研究、ISSN2188-7748。年次大会発表現行集、ISSN2188-062X。ニュースレターなどは、ウェブで公開。正会員。年会費3000円。学生会員。年会費1000円。 デジタル教科書の位置づけに関する検討会議最終まとめ2016年12月16日デジタル版教科書としてそれまでの学習者用デジタル教科書から定義し直した検定制度などとの関係からデジタル教科書閲覧用デバイスとコンテンツとを切り離した検定教科書使用義務との関係からデジタル 教科書を紙教科書に準ずるものとした。義務教育でのデジタル教科書の無償給与については当面の間困難であるとした。教科用特定図書等としてマルチメディア・デイジー教科書などの無償給与法定化に関しては保留。障害のある児童生徒に対する配慮、抜粋。障害のある児童及び生徒のための 教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律に基づいて、国が一定程度関与しつつ、教科用特定図書等の制作・普及を行う現行の仕組みについては、デジタル教科書の導入後においても維持されることが必要であり、個々の児童生徒に対してよりきめ細やかな対応を行うことができるよう、教科用特定図書等による指導方法の開発等を含めて、 より一層の充実を図っていくことが適当である。文科省による音声教材需要数調査結果。作成者、ATDO、新技術開発機構。作成日、火曜。2016年12月27日11時49分。からリンクし転載2016年秋に、文科省による音声教材需要数調査が、 都道府県教育委員会に対して実施されました。音声教材とは、教科書バリアフリー法に基づき、大学や団体等により作成される障害のある児童生徒向けの教材のことで、レイジー教科書、紙の検定教科書の内容をレイジー企画のデジタル版にしたものも含まれています。この調査の趣旨は、丸一音声教材の制作者に円滑に提供をしてもらうために、 事前に音声教材の需要数を把握すること、まるに障害のある児童生徒の把握の促進にあります。この調査は、全国の DGE 教科書制作ボランティア団体が、DGE 教科書制作の要望タイトル数の増加に対し、 全てに対応できないという限界を感じて障害のある児童生徒へのアクセシブルな教科書の提供に関する要望書を2016年1月に当時の文部科学大臣に提出したことをきっかけに実施されました。マルチメディアデジー教科書提供についての要望書へのリンク。調査の結果は、小中合わせて6344名が、 万点のの音声教材を必要ととししているといるうものでした都道府県ごとに見ると 2,000 名以上が必要と回答した福井県の 3.05% から岩手福島和歌山鹿児島の0まで回答には大きな幅がありました集計の結果は文部科学省により次のようなエクセルファイルにまとめられて公表されました 文部科学省平成29年使用教科書音声教材需要数調査集計表へのリンク文部科学省が2012年に実施した通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査による読むまたは書くに著しい困難を示す児童生徒が 2.4% という数値と比較した場合各都道府県の回答は 次の図のようになります。多くの都道府県では必要と考えられる生徒数に対して需要数調査で報告された数が 1% 以下です。音声教材を必要とする児童生徒数の把握率へのリンク、出展、井上を指導。2016年12月。現在の DGE 教科書利用者数と比較すると次のグラフのようになります。 需要数調査でゼロの回答の4件では合計78名の児童生徒がデイジー教科書利用者として登録しています平成29年度文科省音声教材需要数調査結果とデイジー利用者数の都道府県別比較グラフへのリンク平成29年度使用教科書に係る音声教材需要数調査結果の分析表へのリンク出典、河村博宏 2016年12月今回の音声教材需要数調査の結果からは6344名の児童生徒が音声教材を必要としていることがわかりますがゼロと回答した都道府県でも音声教材の利用者がいることから実際にはより多くの児童生徒が必要としていると考えられますまた先に述べた文科省の調査結果による 読むまたは各に著しい困難を示す児童生徒が 2.4% という数字と比較すると、需要数調査の結果は、必要と考えられる児童生徒数の 1% に満たないものです。このことから、実際に必要である児童生徒にレイジー教科書など必要なフォーマットでの教科書を届けるべく、文部科学省。 各地方自治体の教育委員会などの関係機関によるさらなる周知と促進を期待するものです。デイジー教科書制作ネットワークが提供するデイジー教科書の利用登録者数は2017年1月現在約3900名であり利用者は年々増えています。しかしデイジー教科書の制作はリスネクシアの子どもの親を含むボランティアに頼っている状況ですが 増え続けるニーズへの対応に限界が来ていますこの現状と2016年施行の障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律を踏まえて基礎的環境整備としてのアクセシブルな教材の確保について国による財政的な措置を含めた早急な対応が望まれますマルチメディアで GE 教科書についてへのリンク mm 音声教材を必要とする自動生徒数の把握率2016年12月 A÷B×100%A は音声教材を必要とすると各都道府県教委が文科省に対して回答した自動生徒数 B は2012年文科省調査から推定される読むまたは書くに著しい困難を示す自動生徒数中文科省2012 通常の学級に在籍する、発達障害の可能性のある、特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果によれば、知的発達に遅れはないものの、読むまたは、各に、著しい困難を示す児童生徒の割合は、全体の 2.4% であると推定される。各都道府県の把握率は、福井県は 121.1%、高知県は 25.2%、 新潟県は 9.8%、栃木県は 7.7%、島根県は 7.0%、鳥取県は 5.8%、岩手県、福島県、和歌山県、鹿児島県は 0%。